僕たたちを上上手に召しががっていいだきありがとうございます僕のことを散々ね、いじっていただきそしてうちの奈々を、ね、温かく見守っていただき本当にありがとうございますみんなが温かく支えてくれたおかげでね今日伊東でライブができます本当にありがとうございますさあここからもういじりっこはなしでございますあなたと僕たちとのライブという名の真剣勝負でございますよ雨男 ね、ありがとうございます雨も応援に駆けつけてくれたようですはい今宵の一変ありこやコストと申し上げます先ほどもお伝えした通り意味は全くありませんだけれどもあなたとなら意味を作れるそんな気がいたします一緒にやりましょう僕たちのよさこいは見る踊るの関係ではございません一緒にやるの関係でございます楽しんでいきましょう アイコーやこっちはアイバイこっちかアイコやコスちかアイバイこっちかコーやこっちかアイバイこコーやこっは始めます ちなみに。 サの目打って愛を終わりの願い込め目指すは現場市場主義あ全てが主役のこの場所であなたと鳴らすのはコッサー主共に申せよ駆除変座お手を拝借せーのせーでありこやこっさバイバイ 正しいてで おいしいいやすげえポーズ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>が入ってる。 はい。